俺の名はリージョン。徒歩キラーの中では、いた山道を素早く越えられる能力を持つキラーだ。そしてサバイバーからは理不尽チェイスと呼ばれ、嫌われている。確かに俺の仲間には、視線を切ったり、強アドオンリーでやってるやつもいる。でも俺は他のキラーと同じように、まっすぐ追いかけ、強アドを使わずサバイバーと戦うようにしてるんだ。 だから全滅なんてほぼできないけど俺はこのやり方でみんなと戦いたいさあマッチしたぞ<音声>ああなんでだよ俺まだ見つけたばっかりなのにもう逃げるのか そんなことしたら他のサバイバーが、かわいそうだろよし、これで2回吊るした。お前、見えてるぞ。キャンプしたくないけど、見えてたら切るしかないじゃないか。どうして お前まで逃げるのかなんでだよ。諦めるなよ。俺が悪いのか発電機5台で一人残された人の身になってやれよ。俺も悲しいよ。最後はお前か。お前もどうせ切るんだろなあんやる気なのかたった一人で お前前の名前は僕はクエンテンクエンテンスミスだよああなあクエンテンはどうして切らないんだえだって僕には切る理由がない一人なんだぞ 一人でももがいてやるさ自信があるのかそんなのないよただマッチしたてど最後までやるのが礼儀だから仲間に裏切られて怒ってないのかうん怒るより悲しい気持ちはあるでも被害者は僕だけじゃないから俺もかそうだなああ まともに戦いたかっただけなのになーごめんなくエンティンうーんこっちこそごめんリージュン僕のこと釣っていいよ全然足しにならないだろうけど。 そんなことできねえよあれいねえあごめんここです何やってんだ宝箱の中身まで持っていけってついでだついで 何に継がれても拾えないから修理完了まであともう少しですいちいち広告いらねえ1台目修理終わりました俺についてこい次はこの発電機だ切られようとしたけど切られなかった まだかなまだかな何やってんだお前もう僕を釣ってくれていいんだよこの状況で釣ったって嬉しくねえよ はっちねえなー。ごめんね。いいじゃん。なんだよ。さっさと探すぞ。 クエンんン回線切らなくてありがとな母ははあったぞいいじゅん次会ったときは俺と戦ってくれるか あ, あもちろんだよまた ね, またね